ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。ツバメ787系です。1994年、鉄道の日に大宮工場で、新旧ツバメの出会う時に、参加した時の鉄道写真です。日本中のツバメを集めたイベントです。当時、787系がかっこよくて、見に来ました。